どうもこんにちはじゃなくてこんばんはだね。 大蔵です今日はね、えー、この間の音楽制作の続きってことで池袋にレコーディング来ます、えー、今日はねお金のないパパさんたち必見の圧倒的に金のかからないレコーディング方法ということでぜひ見てくれうっせえー、今日の目的はここワンカラ要するに一人カラオケの店ってやつだ じゃあ、ちょっと1時間半でもお願いしますっハイボールつけてくだまいこの店はねブースを1人ずつ貸してくれてお漏れりがないんでレコーディングには最適なんだ室内にはコンデンサマイクとポップガードがついていたりあと、簡単なミキサーとかついていたりするんだけど俺はこういうのめんどくさくて使わないんだよねアイコンマイクで十分なんだえ、でガレージバンドを立ち上げて そししたら新しいトラックを選択で、そこでオーディオレコーダーにしてボイスを選択するんだなここでレベルフェーダーを確認して絶対赤にならないようにしてくれなぜかっていうと赤になってしまうと割れた音が取れてしまってその割れた音は後から編集ができないんだえー、それでは録音うのかしようと思います。 フレーズが取れましたこんなふうにできる限り細かく録音して OK テイクを出していきますこの方が時短になるからねさてギターのレコーディングなんだけど今日は、Mac、でやりますもちろん iPhone でもできるけど iPhone でやるんだとこの Tesco みたいにインプット端子とモニター端子が分かれてるやつが必要だよね。なぜかっていうと Bluetooth やこだと若干音に遅延ができるからあんまりレコーディングには向いてないんだよねデジタルエフェクターなどから USB アウトさせて Mac <ス>のコートにさすよこの時エフェクトは絶対にオフにすることレベルも上げちゃダメ作ったオケを Mac 版ガレージバンドで立ち上げるよ新規トラックでアンプを選択しますで お好みのヴィンテージアンプをチョイスそしたらエフェクターも結構な量が入っているから音色作成には全く困らないオイラーはパーズえっここは後ろかな弾いてみるよ これですごい重要だなのはローカルでギターにエフェクターをかけないことなぜかっていうとガレージバンドのエフェクターを使用することによってミックスラウンの時に好きな だ, だけで色を変えることができるので、ね、ハードゲインの音で取ったつもりでも後でクリーントーンに変えることにできちゃう<音楽>まずミックスよりオートメーションの表示を選択各音のボリュームを調整する線が現れてねちょっとさっきからやってたから結構いっぱい入ってるんだけど そこから調整したいトラックをまず選択してもらって音量を変えたいところをクリック視点を作るんだねこの点を上下させると音量を変えていくことができるんだよそれと Mac 版 OS のガレージバンドでは波形編集もできてしまう例えばこのボーカルのコーラスの音なんだけどちょっと おかしなところがあったりするんだなここら辺で俺はキーを間違ったわけさそしたらこの場所をどうにかして削りたいわけだねその時はこのえジレのマークをクリックすると自分の好きなところにマーカーが打てるようになるそしたら間違っていそうなところを選択して伸ばしてしまえば間違った箇所を消すことができた レコーディングしたトラックの構成が終了したらあとは各トラックのレベルをマスターフェーダーが赤いならないように修正して書き出すだけあとはサウンドクラウドに上げるなり YouTube に上げるなり自由にやってねいやー2回に分けてオープンした大蔵さんの楽曲制作方法いかがでしたでしょうかまあ味で疲れたよね見てくれた人偉いわ本当に というわけで、面白いと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。